はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、えー、秋葉原にございます、秋葉原肉寿司さんにお邪魔しております。というのも、こちらのお店ね、あの、ちょっとね、僕も仲良くさせていただいている、あの、月日さんというラーメン屋さんの長谷川さんとね、えー、お友達ということであのご紹介いただいて、今回は、えー、この肉寿司さんで行われている食べ放題のメニュープランスね、一品物を付け加えたこれ、ね、特別なね、こうセットというか、すごいんですけど、目の前が。 ちょっと今のあるところで、これ100、何十、60、50?150 巻。今150巻あるらしいですよ、肉寿司が。プラスアルファで、この後ね、10巻なんかの特別なえ肉寿司があるということで、今回はね、合計160巻えご用意いただいたそうです。見えるかなこれ見えてる見えてるよね。見えてるかなこれすごくない。<笑>でまあもちろんね、こういうご時世なので、一緒には来てるんですけれども、こう対面にね、座って食べるわけではなくて、ちょっとあの別の席で長谷川さんの方は食べて、コロナ的なね、 のチャット配慮しながら今回はねこのテーブル席でいただいていこうと思いますはいじゃあすいませんお先にいただきますとりあえず赤身からかな見えるかなこちら赤身でございます<笑>うまってうまいね<笑>うめっうんうんあんうまい <笑>やっぱり赤身でもその肉の部分っていうんですかその赤身の部分が全然牛とは違って臭み、はい、もないですね全く、うん、漬けでございますうます<笑>うめ、ね、うめ、ん、えこれどんで食いたいですね<笑> 絶対うまい。続いて、これ炙りっすね。炙りでございます。あ、また違うわ、普通の赤身と。 で今回はねあの肉寿司で頂 い, いてるんですけど馬肉の刺身とかもあるんでお酒ね飲む際にはほんとご飯抜きとかでも馬肉が味わえるメニューたくさんあるんでこれぜひね来てみてくださいそしてこれ青唐辛子かなんかの漬けのやつみたいですねこんな感じですねあこれうまっ ピリッとした程度の辛みなんで辛いのがね苦手な人でも食べれると思うあうわ飲みたい<笑>酒飲みたい<笑> バ馬クのネギトロって僕初めて食うんですけど、食べたことない。これネギトロでございます。<笑>油もうまいですね。でもやっぱり油の部分でも全くね、臭みないです、これ。 油がたぶんですでかかね牛ととに比べるとそうです、ね、多分融点が低いのか口に入れると臭みがなくて油が溶けるんで白子とか食べてるような溶け方しますねこのネギトロなんかはめちゃめちゃうまい<笑>フォアグラの軍艦でございます これやばいですねっごい、ね、あーそうっーがあ中身と全然違うわでも。 香りは中トロの方が赤身っぽい香りしますね。食感がねまた全然違うのでこれ食べ比べても面白いかもしれない。ね百六十カーはきついなこれあの安い、うん。白飛びしちゃうかもしんだけど。立て紙ですね。うん。うまいだよ重いすごい。<笑> 油っぽい方に行っても全然臭みはないですね、うまって。どっからですか。どっからだ。<笑>どっからだ、これ。どっからですか。 うん今ねちょっとこの寿司こんな感じで食べ進めたんですけど結構ねお腹に溜まってきてるんですよ160貫を全部食べるとバトル的な感じになりそうなので枠の方のお寿司については、まあ、テイクアウトの形でねちょっと詰めていただいてこれ以外のねその食べ放題ではない特別なね10貫用意したみたいなんでそちらをちょっと先にね食べていこうと思います はい、ということでね、えー、こちら側の特別にご用意いただきました、このね、和牛の炙りになっております。いやっばこれ。<笑>うまそう。ありがとうございます。はそい。はい、<笑> う, そ う, <笑>うん、うまそう。うん、うまっ。 もう寝ることないですこれはも う, う, まいよもう見ての通りねうまい<笑>、うん、これ通常あの頼んだ際は目の前で炙る感じなんですかそうですねあの、うん、テラスのお席と店内のお席があるんですけどテラスだと片心地くで炙れないこっちの店内のお席だとお客さんの目の前で炙る、うん、これ飲んでる時やってくれたら結構テンション上がりますよね<笑>目の前で<笑> っりううんんハ<笑><笑><笑>うハハじゃあ刺しとろですね、はい、今からおらしていただきます、ね。 これは当店名物のサシトロですねサシトロ、はい、国産牛のリブロースのお肉を使用してますねこちら岩塩とブラックペッパーでお味付いてますとお好みの薬味と一緒にお召し上がりくださすはいこの辺の脂身の部分ですねわさびつけて食べていただくとカっパりしていただくはい、完成ですお皿熱いんで気をつけてくい、はい、で、こちらがね、あのーサシトロってやつだそうです どう、え、どうやって食べたらいいの<笑>一口じゃない一口で食べるお客さんも結構います、ね、あー、一…じゃ、全部乗っけて一口これ一口でいけるんですかこれ一口<笑>…<笑>いけるかな wwwwww <笑><笑><笑><笑><笑><笑> これ絶対一口じゃない<笑>絶対これ一口じゃないこれ<笑>ダメダメ<笑>あ、でもお肉柔らかい油が溶けますね<笑>これうまい 好きなあの、残ってるものに関しては、まあこんな感じでね、まあ全部、えー、詰めて、今日はね、持って帰って食べようと思います。ということで、えー、ほごちそうさまでした<音楽>。はい、ということでね、えー、ただいま、えー、用意いただいたね、この肉寿司、いろいろ食べてきたんですけれども、どの部位もめちゃめちゃうまいです。まず、馬と。 で牛に鶏と鴨とまあ、各種ねいろんな部位の、えー、お肉いただいてきたんですけど、まあ、もちろんねお肉によってもいいところ全然違うのでぜひね皆さんもこう、えー、肉寿司さん食べに来てねいろんな部位注文して食べ比べしてみるととても面白いと思いますはいということで本日もご視聴ありがとうございましたこの動画がと思ったらチャンネル登録コメント高評価お願いしますじゃあね